やると魂を持った人形じゃないかと言われている。<笑>人形の少女人形ってに食いついたわ<笑>。安心しなさい。私は通りすがりの普通の吸血鬼だ。怪しいものじゃない。<笑>怪しいものだ。<笑>でも噂だと森のそばにあるって。お そういえばダメよソフィーちゃんみたいな小さな女の子がこんな夜遅くに一人で出歩いてた隣に森さんの家があるんだ、ね、森さんちのそば<笑>ちゃんとご飯食べないと大きくならないわよ血液以外口にしないんで変色はダメよちゃんとお肉も野菜も食べなきゃ<笑>すごい吸血鬼っぽいそれはよかった 吸血鬼と一晩一緒で怖くないのか大丈夫ソフィーちゃんにならたとえ血を吸われてもむしろご褒美だよ変なことされたりしないだろうか<笑>ち仕方ないなちょっとだけだよ生身の人間から直接とか怖変質者みたいだろう<笑>また吸血鬼に怖がられた<笑>こんな時間に感想を書き込んでいる者たちも吸血鬼なのだろうな ううと思うけど<笑>その家の人に常識のない奴だなと思われてしまう最悪不法侵入で捕まるそんな普通の理由なの<笑>あんなに慌てて逃げるとは<笑>これ開かなくなって困ってたの 《あの力があれば急いで家から持ってきたの》怖がられるどころか便利に使われた。